アイロンで超簡単ランプシェードの手法を使ってとっても大きな窓に飾る飾りを作ってみましたベースは大きな半紙ですお花紙を紫陽花の形に切りスティックのりで軽く留めていきます葉っぱやカタツムリも同じようにして留めていきます菓子の周りに、 アジサイやカタツムリを置いていきその上から薄いアイロン接着芯をかぶせます真ん中から外へ向かってアイロンをかけていくと熱で接着芯と半紙がくっつきますお花紙も一緒に固定されますアイロン接着芯を上に乗せているので出来上がりは白っぽい感じですが室内の明かりを消すと 外から入ってきた明かりで、模様が浮かび上がります。逆に、夜室内の明かりをつけると、外から見たとき、模様が浮かび上がります。紫陽花だけでなく、いろいろなものに使える方法です。窓辺に大きな飾りが必要なときにはお使いください。